皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月19日。今日はひたすらリーネさんの合成レベルを上げていました。予想通りの単純作業でした。破片を現物にして合成しまくるだけではなく、時には伝承合成も使います。その方が経験値がたくさんもらえるからです。そうこうしている間に、ついにこの時がやってきました。つまり、リーネさんの合成レベルが、55のカンストになりました。 リーネさんの場合は合成レベルをカンストさせてからが本当の勝負が始まります皆さん頑張りましょうさて今週の集歌もなんとか終わりましたのでようやくバージョン6のメインストーリーに取りかかれますメインストーリーをやるときは人間の姿になるというのが私のセブンルールの一つですこれからどんなストーリーが待っているのでしょうかとても楽しみです